Muito bem, tudo pronto? Vamos nessa! E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no b l i t e r a n d o Jogos! Hoje vamos jogar The King of Fighters Maximum Impact 2!、E、eu vou escolher. Cadê o Shang? Ah, não tem Shang! Ah. Bom, já que não tem Shang, eu vou de. Clark, Steel. Clark Steel. Bom, já que não tem Shang, eu vou de Clark, já que é o meu segundo salva-fichas. Eu estou jogando dentro do c o f f 94. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a play. l i s t correspondente. E vamos pro jogo! E a primeira luta será contra a Yuri! Watashi o a i t a i t a i t a s バビットやっつけちゃうぞ Olha o s a n g aí, daqueles que achavam que não ia estar no v í d e o Que é é isso, Yuri? Completo! Muito bem, e agora、Athena. Atena! Asa, mia, atena! i c k y m a s A-sam-mia-atena! i c k y m a s Round 1! <tos> Fight! Rolê! Rolê! パック !O! <laughs> Perfect! w か。n n e r m c t や zukaya t s u r a i n a o h e agora s e t s i r d z e r o u n d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 Oh. Run easy. Ah, he lagged. s r e a toma, n d you sleep. <inaudible> you see, can you g Mission complete. みんなでメダテルメダテミニウンニワンフォーイバイエイ うんええ、今だ Mission c o n p l e t e E agora, pula!、E、parece que e t a m o s numa fria, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Vamos esquentar as coisas! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! a Ah! h Ah! Ah! Ah! a Ah! Ah! a Ah! Ah! Ah! Ah! a Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! a Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! a ランニグスリープロ すごいね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 理由を聞かかせててもらっていいかなノーコメント答える義務はないと思うけどやれやれあんたにウロウロされると困るんだがねということはあなた達たも拉致された科学者たちの行方を追っているのねさあね旦那に続いて娘にまで何かあったらマイリンク夫人が悲しむとは思わないかじっとしていても 何も解決しないわそれに身を守る術が心得ているものどうやら伊達谷水強で参戦してるってわけじゃなさそうだな<スリー>私にも先に進まなければならない理由があるわラウンド1ファイト今だラウン イっ失礼もうやすみなさい。 <laughs> <laughs> <laughs> yes! e w i n n Round r two fight, o a l d i t o Special. Um, <laughs> e. クリア。あ<笑><笑>あ<笑>俺に勝てないようなら、この先に進むのは無理だ。親父さんのことは、俺たちに任せてもらおう。い, いえ。父のことはいいんです。それより。 父たちをさらった連中を絶対に逃がさないで、彼らを放置しておけば、そのうち取り返しのつかないことになる。そのセリフ、マイリンク博士が聞いたら泣くだろうぜ。이 agora vamos para o chefe。やはり地下に何かあるか。何かを探しかね。 あんた、かなりやりそうだな何者だ今大会の主催者クシエルを滑る闇の爪ジバートマというクシエル確かメフィストフィレスと同じアデスの下部組織の一つだったかさすがによくご存知だということは今回の参戦も 君たちお得意の特殊任務の一環というやつかなあんたが拉致していった科学者たちを速やかに返してくれるなら答えてやってもいいんだがね。拉致とは人気が悪い。彼らには人類が未まだたどり着いたことのない英知の高みを目指してもらっているだけだよ。もちろんその成果はこちらでいただくが。その成果ね。 あんた、一体何を企んでる我々は春けき星の海の彼方へと漕ぎ出したいだけだよ。どういう意味だロマンを消さない君とこれ以上何を話し合っても無駄だな。そろそろ始めようか。はた迷惑なロマンもあったもんだ。悪いが、夢の続きは留置所の中で見てもらおうか。え、c h e de conversa! b r a c a r a dele! るいい小さき星の弱きモノよジバキマンファイト レッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレーーレー おんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん ファイト v a lá, ケプレディスギーチューラウソウ それ割<音声><音声><音声>といい戦ってたが、どうやらここまでのようだな。<音声><音声>なかなかの強さだ。正直予想外だったよ。おっと、どうせ喋るんだったら本部に戻ってからにしてくれ。 ま、弁護士はつかんがね私が何を語ろうとどうせ君たちは信じまえ我々の真実消えただとやれやれうまく逃げててくださいよタイー派手にやってくれたもんだよっ 無事だったかあいにく親玉は取り逃がしちまいましたけどねああ何やってんだよせっかく俺が美味しいところをお前に譲ってやったってのに不可抗力ですよ何しろ煙みたいに俺の前で消えちまったんですからでそっちはどうだったんです拉致されていた科学者たちは見つかったんですかいやこっちも成果なしだ 地下に何かの研究所らしき施設を発見したんだがすでに無人だった情報を集めようにもいきなり上でドカーンだったしな万一に備えてあらかじめ資材と人材を全て移動させてあったってことですかああ一体どこへ移動させたんだか分かってたつもりだが相当でかい組織らしいなアレスってのは。 ま今回はクシエルの拠点を潰せただけでもよしとしましょう手ぶらで本部に戻るのは気が重いですがねああウィンナーを手土産に持ってってご機嫌伺いでもしてみるかやめときましょうかえって火に油を注ぐことになりかねませんよそれもそうだな